剣道でも同じなんですよあ、メインアリだなあ、こうやって入ったなっていうよりももっと奥の深い一流選手の駆け引きどんなことやってるのか知りたくないですか百州武道具店の動画 こんにちは百ブログのですすやってますか今日の動画は僕の動画にしては珍しく試合の解説実況動画です。解説というっても僕がやるんじゃないです。もっとすごいです。えー、今回の動画は今出てるこれ、剣道日本の6月号、2020年の6月号に、えー、剣道日本さんにご協力いただいて制作した動画になります。めちゃくちゃ楽しみにしてください。面白いです。今日の動画ね、一言で言うと、見取り稽古です。見取り稽古。でもちょっと違います。ちょっと違います。聞いてください。どういう感じかというと、このね、今月号、この 付録にえこのねバーコードがついててこれをカシャってやると第67回全日本剣道選手権大会この全日本のねこられたやつの試合の様子が見れますそれでこの本には本でこちら筑波大学男子監督のラメ山先生高博先生がその試合の解説をしてるんですどういう視点でその試合を見るべきか その見取り稽古についてちょっと考えさせられる考えさせられるような一言が載ってました、えー、今月号の四十二ページ東京の教師八段畑野、えー、俊夫先生がおっしゃってます見取り稽古は大切ですが見えない人には見えませんそうなんですよね見えないんですよね例えば僕だったらあんまり馴染みがない、えー、とフィギュアスケートとかバスケットボールもそうだよねバスケットの試合とか見てああのまあ点が入ったはわかるわパスしたもわかるでもそのね超一流の選手が やる駆け引きもう目線がこっちでこっちパスするとかさ誰がおとりになってどういうチームでオフェンスディフェンス分かれるとかねそれいうのがねはうんやっぱり、ね、見えないもちろん見えないし分かんないでもねそれもバスケットボールが詳しい人が見れば分かるはずなんですよ剣道でも同じなんですよあっ面ありだなあこうやって入ったなっていうよりももっと奥の深い一流選手の駆け引きどんなことやってんのか知りたくないですかこの試合序盤から松崎選手が積極的に仕掛けていきますが とにかく竹内選手が崩れない彼には精神的強さ何事にも動じない心の強さがあるのです先制したのは竹内選手で 相手の防御を誘っておいての面打ちでしたがここで注目したいのはその直前のやり取りで松崎選手の小手が惜しいところを捉えた場面です。 竹内選手の得意技の一つに相手に小手を打たせておいてからの面がありますがここでのやり取りはまさにそのパターンしかし松崎選手は竹内選手に後打ちの面を打たせることなく小手を打ち切っている松崎選手が相手をよく研究しそして対応しているなと感じた場面でした 1本を先制された松崎選手ですが落ち着いいててよよく攻めていますよね。通常、個人戦で1本先制されてしまうとどうしても動揺するので1本を返そうと打ち急ぎすぎたり勝負もこれまでかと。 積極性が削がれたりするのですが松崎選手は先制される前と変わらぬペースを保ち続けていますそして結果的には松崎選手が面を2本奪い返すわけですがどちらも松崎選手ならではの見事な技相手からするとつい見てしまう彼独特の面打ちです おそらく今、全国のトップクラスの選手たちの間でも、あれを見てはいけないねと研究対象になっているであろう松崎選手の面は、そもそもの体の作りを含め、体重のかけ方や膝での攻めなど、あらゆる要素が合わさった上での技ではあるのでしょうが、一つ注目したいのは、打突前の剣先の動き。 先をわずかに下げるこの動きがタイミングを一瞬狂わせるというか相手に見させるポイントなのかもしれません準々決勝、初立ち、松崎選手の面がいきなり一本となりました。 竹内選手にも決めた剣先を少し下げてからの面を竹下選手もついつい見てしまったようです。 竹下選手の落ち着いた攻めに松崎選手が交代する場面も見られますが竹下選手はなかなか深追いできていないようです。一方松崎選手に目を向けると 剣先を下げることが攻めとして効力を発揮しているように映りますこの大会では何度もその動きからの面を決めていること竹下選手自身も実際にその面を打たれていることもあるんでしょうか竹下選手は松崎選手のその攻めに反応しているように感じられますね 私が思う攻めの条件は相手の心が動くか動かないかという部分その観点から言えば松崎選手の攻めは十分竹下選手に伝わっており試合の残り時間反撃を許しませんでした。 いかがでした普通に見てたらなんか見逃してしまうような細かいところまですっごい見てるでしょこれが一流の先生の試合の見方なんですよ多分ねここまで細かく見るんだって思いながら見てると今後の試合のビデオなんかの見方もね多分絶対変わってくると思いますいや本当にね大げさじゃなくて試合上手になりたい子は今月号の剣道日本買ってさっきの全日本のね試合のビデオとこの鍋山先生の、ね、解説をねこうほんとこうやって見比べながらね読んで見て読んで見てってやってみ 見てくださいというのも、今日動画の中で紹介したこの解説というのは、ね、この本に載っている、えー、鍋山先生の解説の本の一部なんですよ、この本にはもっと詳しく細かいところまで、えー、2回戦があって準々決勝があって準決勝があって決勝があってこの決勝がねまた面白いんですよ、さっきのねこう松崎選手のけん制下げてこう思わず見ちゃったところをってなるじゃない、これでずっとこう勝ってきてんだけど、これが決勝だとまさかの通じないんですよ。 この辺ぜひご覧になってください、まあ、そんなわけで今日はね今月号の「剣道ニッポン」6月号を見ながら「見取り稽古」っていうテーマでお話しさせていただきました今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日よまだ当店の無料カタログを見たことがない人防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです